あ新潟市入った新潟市あ、なんかいる。 ななななんだこれなんだと思う自自由の女神的な自由のの<笑>の女女神神神的でではないではいいね仏さ海って感じあの岩肌がすごい、ね。すごい すごい、硫黄の匂いがってきた。本当だ。いや、すごい。温泉街来たって感じだねいい。浴衣の人も歩いてる。なんか、道もいっぱいありそうじゃない。ありそう。まんじゅう。まんじゅう。 もともと自然だったんだよねふ、う ん, んだからその時の名残で、うん、油分が温泉に浮いてるのが京都温泉の特徴らしいじゃあこの何かぬめっとするのは油ってことこれはね弱アルカリ性 pH1、うんね、とかの違いじゃないですか知らな い, ない<笑>、ねね、知らな い, 知らないフィッシュ 効果ががあるって言われてるから肌くっになんで す,、うんね、すごいねー。 えー、なんかそういう温泉が近くにあったら毎日でも入る時代が気持ちいいですよね毛、うん、体血管を発張してくれるから高血圧とか血圧が高いとかそういうふにもいいよねじゃあ肌にもいいし体にもいい最高のお湯ってことですねこんなお風呂にカビの光を出すて最高ですなそこらけじゃグラグラ 地獄の姿勢はどうなる 甘いフルーティーじゃないすごく。これがいいですよこういうの私は日本酒を静めて美味しいと思っていましたこれ美味しい け<笑><笑><笑>は、らもうやばくないこんなことで笑えるって最高だわ。 No. <laughs> このカップ半分ぐらいか。全くないあったかい。どんな味？異様な味。まだ飲めない。なんて言ったらいいんだろうね。 ね<笑>、まあ、煮が<笑> 苦, 苦かったってんか腐ったような味そう水飲んで<笑>まず、あ、お口直ししたくなるよねもうね。<笑> Thank、yeah. you. さよならーもう外は白あ、あいゃんえ、見てるけど。<笑> はい、ということで、はい、群馬まで戻ってきましたね群馬までようやく戻ってきました<笑>新潟よかったねよかったあったかかったしね、ありがたいことに本当、暑<笑>いぐらいだったよね月岡温泉がね、やっぱりすごく良かったですね ぜひ行ってもらいたい ね,、うんえー、ね。旅で。本当に疲れも取れるし、うん。美肌になるしで。温泉はいいよな。うん、旅って。いいよな。いいよな。うん、いいよな、うんうん。じゃあこの後も安全運転で家まで帰ります。帰ります。来、ねま、たねー。来、ま、たね。 ガタって言って行くぜにガタ<笑>海よ<笑>俺の海よあいたんさ右後ろにさちょっと寄り気味でついて走ってもらえるこの位置だと2人同時にカメラに収まると思うんだ。 1枚走る。まあ<笑>遠慮しちゃうんだから。大変。大変だー。坂ついてるとね余計だよね。そうよ大変だ。ビデオねー。ビデオ。